お金が欲しいだけでしょう。どうも、政治いろいろの学部です。台湾や韓国には、戦前の昭和初期の建造物や街並みが今も残っているところもあります。韓国のインチョン市には、三菱成工の旧社宅が今なお残っており、 主に高齢の方々が住んでいるそうです。建物はメンテナンスが行き届いておらず、老朽化しており、撤去か保存かで長年住民と行政の間で論争の的となっていました。中央日報がこの度住民と行政の間で話がつき、日程残し撤去から一転保存することになったと報じています。 中央日報の記事を引用します。今月午後、インチョン・プピョング・プピョンイドン行政福祉センター、建物の後方に歩みを進めると、呪つなぎになっている古い家、数十軒余りが目に飛び込んできた。その相当数は外壁の塗装が剥げ、屋根の瓦は割れていた。ゴミの山と雑草で遮られた 路地の向こう側には、頑丈に鍵がかけられた旧式トイレがある。近隣に住むキム・ヒョンヘさんは、過去に、徴用労働者が使ったところとしながら、以前は鉄のヘルメットが出てきたこともあると話した。撤去予定と真っ赤な文字で壁にスプレー書きされたここは旧三菱社宅。いわゆるチェル社宅だ。 1938年に広中商工が労働者宿舎として作り、4年後に三菱製工が買い取った。家が軒を連ねていて列を作っている様子からチェル社宅と呼ばれた。朝鮮人労働者1000人余りがここで生活をし、幸福後には一般人が住んでいた。一時は16頭がひしめくように立っていたが、一件ずつ 撤去されて、現在は6頭だけがかろうじて残る。1頭には、家10件余軒からなっている。これまで、この旧三菱社宅は論争の中心だった。住民はヒュンムルだとして撤去を要求したが、学会では日程強制労役の痕跡を保存すべきだと主張したためだ。2019年、プピョングが4頭を撤去して、 駐車場を作って、旧車宅を博物館に展示することにして葛藤は一段落するように見えた。しかし昨年10月、文化財庁が文化財登録などを検討して歴史的な場所として広大に伝えられるように協力してほしいという公文書を送って再び原点に戻った。最近絡み合っていた糸のもつれがほぐれ始めた。指紋機構である 旧三菱社宅官民協議会が、旧社宅全部保存側に意見を集めながらだ。これに先立ち、フピョングは協議会に3つの法案を出した。旧社宅の最小保存と公営駐車場推進が革新の第1案。旧社宅と公営駐車場を同じ規模にする第2案。旧社宅全体を保存して、 別の場所に公営駐車場を作る第3案だ。予想とは違い、多数が第3案を選んだのは住民が一歩譲ったためだ。これに先立ち、住民は旧社宅を撤去した後に公営駐車場を作ろうと主張してきた。しかし、文化財庁の要請で状況が変わった。悩んだ末に時間がもう少しかかってももっと広い敷地に 公営駐車場を作る方向を選んだというのが住民の言葉だ。最大限保存された大きな旧三菱社宅を主張する学会と大きな駐車場を望む住民の利害関係が合致したと言える。旧社宅が登録文化財になれば税制の面で恩恵などを受けられるという期待も一役買った。登録文化財は文化財に指定されていない 近代建築物を保護するための制度だ。登録文化財に指定されれば、地方税減免、猶予を受けることができる。プピョンイドン住民自治委員会のナ・コンシク会長は、旧社宅と駐車場が共存するよりも、他の敷地に公営駐車場を作る案の方が良いと判断した、と話した。協議会は来月再び、 会議を開いて、細部事案を議論することにした。撤去保存、議論を超えて、旧社宅活用法案を考えようというのが協議会の構想だ。プピョングは、今後協議会意見に基づいて、最終案を決める計画だ。プピョング関係者は、第3案が採択されれば、駐車場用地を新たに購入しなければならないとし、 財政負担が増える部分などに対しては、インチョン氏と議論する方針と話した。インチョン才能大学室内建築学科の孫ちゃん恩教授は、旧社宅を保存して駐車場用地を新しく用意すれば、社会的費用が追加でかかるとし、象徴的な近代文化遺産の場合、このように社会全体が関連費用を負担する方向に進む必要があると話した。 古呂大学社会学科のキムユンテ教授は、ダークツーリズム次元で近代文化遺産はできるだけ保存する方が良いとし、社会的合意を経た後に基準を用意して社会的費用を支払う方法を考えていかなければならないと話した。とのことです。キュンムルとはあまり馴染みのない表現なのですが、どうも向こう側の表現で凶悪な 人や物という意味だそうです。なるほど、ヒュンムルとはよく言ったものです。現在の住民の保守補修が悪く、今でこそボロボロな佇まいですが、日本統治時代の1939年に建てられ、よく80年以上経った今も使用に耐えているものです。韓国としては、ボロボロな現在の建物の姿から、強制的に徴用された 労働者の粗末な建物のイメージでデッチ上げるのでしょうけど、今も共同のトイレが現役であるなど、しっかりした社宅を三菱聖光が当時の労働者にあてがっていたことの証佐です。この三菱の社宅ですが、ソウル近郊のインチョン市プピョンにあります。こちらは今や市内最大の歓楽街となっていますが、もともとの弘中商工が進出するまでは、 日本陸軍の射撃訓練場以外は田んぼしかないような田舎だったそうです。やがて軍事需要が高まり、プピョンに工業団地が作られ、広中商工から1942年に三菱製工が工場と社宅を引き受けました。戦後、プピョンは林川空港を背景に重化学工業が盛んな工業都市として発展してきましたが、その原点には 三菱をはじめとした当治 時, 時代の日本企業の投資があります。また、この三菱社宅ですが、強制的に徴用された朝鮮半島出身者がタコ部屋のように住まわせていたのではなく、日本人と朝鮮半島出身者が混じり合って暮らしていたそうです。当時の韓国の住宅にはトイレがある家は珍しく、共同とはいえ80年後も使われるようなトイレが設置されていたのは、 当時としては、格別の大遇を労働者に提供していたと言えます。当時の日本企業は、労働者が働きやすい環境を作っていたのであり、ヒュンムルと言われる筋合いはどこにもありません。ちなみに、戦後は中流米軍の音楽隊が住んでいたそうで、やはり当時の韓国ではしっかりとした建物であったことが伺い知れます。そうした自実にもかかわらず、 この記事にある、以前は鉄のヘルメットが出てきたこともあるというエピソードは何を言いたいのか意味不明です。労働者が重たいヘルメットを被らされて、危険で過酷な労働を強いられたとでも言いたいのでしょうか読者のミスリードを誘い、嘘やデッチ上げをしつこく繰り返し、やがてそれを事実として不意調する。韓国のメディアがよく使う手口です。日本は当治 時, 時代に、 台湾や韓国に様々な投資をし、その近代化を促進してきました。大学を設置し、教育を普及させ、水力発電、ダム、港湾整備、道路などのインフラ投資をはじめ、農業や工業の近代化に資金や労力を注ぎ込みました。同じように、イギリスに植民地統治を受けたインドは対照的に、インフラ投資も何もなく、 ひたすら過酷な労働を強いられ、免許や香料の集奪を受けていました。日本の統治は日本の手弁当での持ち出しであり、多くの台湾人はその事実を肯定的に捉えています。逆に韓国人は日本を恨み、何かと難癖をつけ全てを否定します。自分たちの力で近代化を成し遂げられなかったコンプレックスによる嫉妬、妬, 妬み、 そこに客観的に物事を捉えられない思考の浅さが合わさって、嘘で塗り固めた自己正当化が反日へと借り立てるのでしょう。韓国において近代的な工業の一世を築いた三菱を先般企業として叩き、当時としては立派な社宅。それも日本人と朝鮮半島出身者が長く暮らしていたという社宅をヒュンムルとして否定し、 強制的に過酷な労働を強いられたかのような負のイメージをデッチ上げる。慰安婦や徴用工など、いつものパターンで嘘に嘘を重ねて、被害者として謝罪と賠償を求めるのが上等手段です。ただし、今回の旧三菱社宅のケースは、ヒュンムルとして撤去をもともと主張していたにもかかわらず、本当に撤去されるとただの駐車場になってしまうだけで、 自分たちに利益が何もないことに気がついたのでしょう。ヒュンムル、日程残止という二の御旗を下ろしてまでも文化財登録による地方税の減免、猶予に目が眩んで保存に意見を変えたというから呆れてしまいます。これまでの主義主張が目先の利益であっさりと変わる。ゴールポストが動く。一貫性がなく、このような相手とはまともに議論ができません。 先般企業を三菱肉しと言っておきながら、単なる金儲け目的で、やっぱり保存すると手のひら返し。こんな恥ずかしい天末でありながら、近代文化遺産の保存と、あけすけもなく大学教授がメディアでコメントできるとは、思考回路がさっぱり理解できません。反日のネタとしてでないと文化にならないのでしょうか。日本への嫌がらせは、今や立派な伝統芸能になっていますが、 今回の不ピョンの旧三菱社宅は今後徴用工問題と絡めてっち上げの嘘を付け加えられ反日資料館となるのでしょう。これでは当時の海を渡って現地の社会の発展に寄与してきた日本人の苦労や思いが報われません。ましてや一点保存に傾いた地域住民のせこさといったら噴霊しものです。でも結局はまともに取り合っても仕方がないので、